親子で始める低山俳句「黄金色に輝くセグリのメタセコイアの森」へ行ってきました、えー、シーバル峠からですね大体、えー、いい20分から25分ぐらいのところにですね、えー、紅葉の時期に見れる、まあ、黄金色に輝くですねメタセコイアの森っていうところがあります今回はそちらの紹介ですえっ、ー、とルートの紹介です 福岡市のです、ねえー、ホームページにも記載されております B 小ズ峠、峠ーバル峠、えー、歴史田んぼコースという、えー、ルートの方をです、ね、一応参考にさせていただきました実はあの福岡市のホームページの、えー、とシーバルのバス停の方から一応真上の方にですね、えー、車で少しちょっと小さい車だったら上がれるんですけども、えー、道が崩落しておりましたということで、えー、と実は迂回い があります今ちょっと画面の方にですね表示されてるんですけども、えー、この迂回ルートをですね通っていきますと、えー、車谷登山口まではそのまま車で上がれます、えー、大体78台ぐらい周囲含めてですね、えー、止めれるような形になりますので、まあ、親子連れで行かれる際はこちらが便利かと思います 先ほどお話しした道の崩落情報はです、ね、2022年12月現在の情報になりますので、いずれ工事が終わりましたら、通れるようになるかなとは思います、はいえー。車谷登山口からです、ね、約歩いて10分ぐらいの位置に、えー、シーバル峠登山口があります。 えー、ちなみに車ですね、まあ二三台ぐらい停めれるんですけども、おそらくあのー、いろんな迂回路とかになっているかと思いますんで、まあ、ピークの時は駐車控えた方がいいかなと思います。できまーす。シバル登山口です。ここからですね本格的な登山道になります。親子で始める低山ハイク。 えー、セフリーのメタセコイアの森に行きたいと思います。全然ダメだ。<笑>えっと現在地ここです。シーバル、えー、峠、まあ登山口ですね。えっ、ー、とシーバル登山口ですね。シーバル登山口で、えー、この先にあるですね。えっ、ー、とメタセコイアの森。えっ、ー、とだいたい20分ぐらいで着きます。ではメタセコイアの森に行ってみたいと思います。 水、え、辺、ー、のそば、ね、なので結構楽しい登山道ですちょっと崖のです、ね、ちょっと切り立ったようなちょっと細い道もあるので、まあ、きちんとねあの大人がついてあげて、えー、サポートしてあげてください途中で野いちご摘みなんかをですね、えー、楽しみながら行くと子供さんも楽しいですよはいいつも。 メタセコヤの森に行く前にね子供さんはこういうの教えてあげてねとって食べると楽しいですよ、えー、と川の近くですけどもーーえっ、ー、と野イチゴが結構たくさんありました。野イチゴ摘みなんかをしながら楽しみながら行くと子供さんも喜びますよ。 上を見上げるとですね、えー、黄金色に輝く絶景です。えー、メタセコイア別名和名はですね。明け杉と言われます。太陽のように輝くからでしょうね。はい。えっ、ー、と水辺のですね、そばなので結構楽しい登山道です。ただまあ、えー、と川の中をね、ちょっとあの石の間を渡ったりしたりするので、まあ大人がちょっと子供さんをちょっとサポートしてあげてですね。 えー、登山と進んでいく必要があります、えー、大体20分から25分ぐらいでメタセコイアの森に到着です一度日本で絶滅して、えー、亡くなったメタセコイアですが、まあ、一本の苗木からですね、まあ、こんなに全国にちょっと広まりました、えー、すごく綺麗ですね メタセコイア、メタセコイア並木っていうのは結構、全国でもね、数多くあるんですけども、えー、山の中のね、この自然歩道の中にあるのは結構少ないので、これは見るべきですね親子登山の定番、おやつタイムですが、えー、結構ですねあの、お父さん、お母さん張り切ってピークを目指しがちなんですけども、あの子供さん、結構やっぱ体力もありますので、ねあいいまあ、こういうピークを目指さない登山。 こう い, うのもいいんじゃないでしょうか。 まあ、いろんな S. N. S. だったり、まあ、登山アプリなどを見ながら、えー、判断していきましょう。そして、屋の森から、えー、下山してきます。えっ、ー、と、ちょっとね、あの川のそばで、ちょっとゆっくりね、えー、お弁当を食べさせていただきまして。ぎ、う、く、んえー、を目指さない登山。いか、うん、がでしょうか。うん、ええー、途中でね、あの野市ごを食べて、うん、ちょっと休憩してもいいんじゃないでしょうか。 親子登山、親子で始める低山俳句「めたせ荒野の森」参考になりましたらチャンネル登録お願いします。